次は PBM 画像を作成するということですけども、えー、PBM というのは、さっきお話しした p p m 形式の中の一つのモノクロ形式ですね、えー。で、ここで画像の原理を実感していただくために、テキストオターを使って、えー、この形式を打ち込むというのがあっています。で、えー、PBM は日画像です、ね。で、えー、まぁ、あ、e m a c を起動して、 11.PBM そうすると、えー、今ってァイルですけども、ここで、これから字を打つんですけども、大文字の P、数字の1、スペース6、6。この大文字の P に数字の1というのね、PBM 形式の中でも、日画像、うん、0と1からなる、白黒 の, のみの絵で表します。6、6というのは幅と高さですね。 それからですね、どういうふうにやってもいいんですけども、えー、例えばここでは、1, 1、1, 1、0、0、1、1。この行を4個コピーしたいので、まあ4個。コントロール K、コントロール K で、えー、Y。まあってコピーしました。それから、この真ん中辺に0を入れた。0, 0、0, 0、0、0。これも、えー、2個。 そうすると、まあ、こういうなんかパターンのものなんですけども、これで6ピクセル6ピクセルの白黒日画像が出来上がったことになります。これをセーブしました。書きましたね。では、次にこの画像を画像ソフトで見てみます。それにはさっき出てきた GIMP を使います。g i ンプこれもア n d をつけてますね。まだできます。 非常に小さいので分かりにくいと思いますが、その場合にはここの倍率を大きくすれば、えーまあ、もう一度見ることができます。このように、えー、さっきの01、えー、に対応した1が黒で白が0になってますけども、えー、そういうふうな画像ファイルができたということになります。しかし、色がないとつまらないので、えー、今度はですね、ファイル名を、えー t2.ppm.ppm は今度はカラオ画像の時に使う形式です。えー、コントローコントロールの t2.ppm にします。で、えー、さっきとこの先頭は違う。p3 の66の255。p3 はカラーの ppm 形式。で、66は幅高だから、これは同じです。255とは何かというと、 えー、さっきの RGB 値の最大値が255ですよということを表しています。では、えー、これをちょっと打ち込んでますけれども、今度はカラーなので、えー、数字が3つあってそれが1ビクセです。だから、00255。00255。これ RGB ですから、青が最大になります。今度は、00。まあ 0, 0 ここまで青が最大です。この先だね。255、255、十255、ゼロこれは RGB ですから赤が最大です。もう1個255、ゼロ、えー、これで、えー、6ピクセル分。カラーのカラーこれをじゃ あ, あ6個コピーしましょうか。六 で、これを、えー、さっきと同じように、ファイルに保存します。ちょっと小さくしますね。t i n p p m で、今度もう一回、今度は g i m プで、ね、今度は ppm 形式ですね。どうすると、えー、またこれ小さいですけども、えぇ、ー、倍率を多くすると、このように、えー 3分の2が真っ青。残りの3分の1は真っ赤な。縦は全部同じパターンですから、まあ、ストライプになった。こういうのが作ることができるわけです。こういうふうにして、まあ、PPM 形式を使えば、簡単にテキストで打ち込んだものを実際には画像として見るとこうなるよ。というのを試すことができるわけです。では、演習です。 今の2つの例を打ち込んで GIMP で表示してみてくださいで。GIMP はフリーソフトなので、Windows 用とか Mac 用も無料で入手できますので、ね、必要なら入手してください。でなくてやる場合はですね、Display というコマンドを使えば、いちいち GIMP を立ち上げなくても済む。えー、これはですね、Display.pbm、えー。ハンドこれだけですね。 えー、非常に小さいですけども、えー、これをこう多くすると、えー、まあ確かに、ちょっとアンチエリアさがあかかったので、ボケボケに見えるんですけども、確かに十0の形をしていると。あるいは、ディスプレイの 0.ppm、えー。今度は、やっぱ赤黒の画像になってる。いうふうに見ることができます。 さて、えー、これがケ、OK、ーだったら今度は白黒でもカラーでもので、もうちょっと OK な画像に、えー、調整してみてください。で、PBM のテキスト形式ですね、えー、数値は並んでいる順だけ意味があるので、えー、まあ、長い行になってしまったら適当なところで行を変えていただいても大丈夫ですよ。ただ、最初にどういう画像にするか紙にスケッチして、それを再現しないと多分ずれてうまくいかないと思います。じゃあ、B としては、 色が徐々に変わっていくとか、図形の縁がぼけているとか、半透明な図形が重なっているとか、そういう効果を何か考えて実現してみてください。例えばこう、重なっているというのを表すんであれば、この、こっち側の色とこっち側の色の中間の色をここに書けば重なって見えるんじゃないでしょうか。 で、詩は自由からですが、うん、今度は何でも好きな画像でいいので、あなたがいいと思う画像を作、えー、ってください。で、レーダーで示したものよりは美しいことを期待しますので、えー、自分で工夫してみるというのをお願いします。で、エディターで打ち込む以外に、プログラムを書いて出力とかいうことでも、えー、いいです、ね。それは、そういうのは好きな方はどうぞということです。